発走時刻は十一時四十分です。東京四レースのパドックです。一番です。ビクトリースター、マイナス四。うん、踏み込みはしっかりしてますしね、友のあたりにこうはっきりとラインも出てますね、体全体にもメリハリが出てます。体調はいいんじゃないでしょうか。二番、アラビアンドラゴン。 マイナス8マイナス8キロまあ、絞れたことによってだいぶこうトモのあたりがこうラインがはっきり映るようになってきたなっていうところがあると思いますね、えー、雰囲気はいいと思いますよ3番浅草ポイントプラス4パドックでよく見せるんですよね今日もケツヤなんかもいいですしトモの張りなんかも目立ってますからね体調はいいんじゃないでしょうか4番梅島大王プラス12 前走、えー、増えた体重がまた増えてしまったと、まあ、障害馬だけに、ね、少しこう余裕のある作りというのは問題ないと思うんですけれども、さすがにこう腹回りに余裕があるのかなというふうに思います5番、ワンダーバラエル、マイナス10今回が休み明け、まあ、雰囲気としては決して太くはないですけれども、気配面とするならば、少しこう気合い不足なのかなというところがありますね。6番アアルテミシアプラス6 まあ、前走からねこう 大, か大きなこう変わり身というのはなさそうで、すねともなんかこうしっかりえ腰のあたり、力強さ出てますし、踏み込みも全体的にパワフルです7番、当選花水木、マイナス2。いいと思いますね、身のこなしやらかさありますし、雰囲気としてはえ気配面もえ上々と力を出せる仕上がりにあるんじゃないでしょうか8番、マイネルポルトゥス、増減なし。 この馬もいいと思いますね、えー、前走あたりからだいぶこうトモのラインがはっきり見えるようになってきたのは体調良化の証今回もそのあたりが見えてますからね9番トゥールモンドマイナス4今回が休み明け4戦目になるんですかね非常にいいと思いますねとも大きく見せてますし踏み込みの力強さもあるかつこう軽さもありますからね、えー、体調の良さ伺えるとです10番ですマイネルマークプラス2 なかなか、ね、こう大きな変化というのはないんですけれども、まあ、前祖との比較で唯一上げるならば友のあたりの力強さが出てきたそこじゃないでしょうか11番、マイネルクレイズ増減なしうん少し、ね、全体的にまだこう余裕のある体つきなのかなというところがありますかねもう一絞りできるんじゃないでしょうか12番、ドクター・ルキアプラス8。 増えたことは高材料と見ていいでしょうねまだまだこう全体的にパワーアップが必要なところはあると思うんですが、この馬なりに良価を示してます13番ゴールデンヒーローマイナス2やや間隔をあけての今回と少しね硬さが目立つのかなというところありますねトムの張りなんか悪くはないと思うんですけれどもねおしまいは14番ですダノンゴールドプラス6 前走との比較でともに張りが出てきたのはこれ休み明け使った効果と見ていいんじゃないでしょうか踏み込みの力強さも今日は目立っていると思いますね。推奨教えてください、はいえー、9番のトゥールモンド、えー、7番、当選花瑞で1番のビクトリースターで14番、ダノンゴールド13番、ゴールデンヒーロー以上でお願いします、はい、東京4レース小林さんからは9番、7番、1番、14番、13番。 以上の後藤です第4競争出走馬の入場です東京競馬4レースは障害のオープンです 直線ダートコース三千百メートル十四頭で争われます。一番はビクトリースター四百七十二キロマイナス四キロ。白浜雄三六十キロ。二番アラビアンドラゴン四百二十六キロマイナス八キロ大江原計六十キロ。三番浅草ポイント四百八十キロプラス四キロ。石上真一六十キロ。 4番、梅島大王5 3 2キロプラス1 2キロ江田悠輔6 0番はワンダーバライル4 9 0キロマイナス1 0キロ北澤信也6 0 6番アルテミシア4 9 4キロプラス6、浜野屋典久5 8キロ7番、当選花水木4 7 8キロマイナス2キロ小野寺裕太5 8キロ 8番マイネル・ポルトゥス4 8 2キロ増減はありません熊沢重文、6 0キロ9番、トゥールモンド4 6 8キロマイナス4キロ原田和馬5 7キロ1 0番、マイネル・マーク4 7 0キロプラス2キロ上野高也、6 0キロ1 1番、マイネル・クレイズ4 8 2キロ増減はありません山本光司、6 0キロ 12番ドクター・アルキア4 7 6キロプラス8金子光希5 8キロ1 3番ゴールデンヒーロー4 8 0キロマイナス2キロ平澤健治6 0キロ1 4番ダノンゴールド5 3 4キロプラス6キロ五十嵐悠介6 2キロです以上の14頭で争われます東京競馬4レースは障害のオープン 直線ダートコース 3100m の競走発走までしばらくお待ちください 東京競馬場第4競争です4レースは障害のオープン直線はダートコースを使用します3 1 0 0ル、1 4頭で争われます枠入りは2コーナーのところゲートが設置されましてさあすでに13頭が入りました最後は13番ゴールデンヒーローゲートに収まります スタートしました。 ダノンゴールドが少し遅れましたコースターとアラビアンドラゴンそして内から1番のビクトリースターが続いて当選花見付き前に行きました梅島大王ドクター・ルキアで向正面は3つの連続障害前は2頭並んで踏み切ってジャンプこの比越で1番ビクトリースターが先頭単独に立ちましたリードは一馬慎2番アラビアンドラゴン差を詰めて2つ目ジャンプドクター・ルキア3番手外から13番ゴールデンヒーロー先団4頭ですダノンゴールド押し上げて5番手まで進出踏み切ってジャンプ その後ろから3頭並んで11番マイネル・クレイズ当選花水おっと10番のマイネル・マークが落 馬, 馬していますさあ3、4コーナー中間で今度は14番のダノン・ゴールドが花を奪いましたリードは2馬身、3馬身、4馬身と広げて3、4コーナー中間ジャンプ遠い比越ですがなんとか超えていますその後は離れて12番のドクター・アルキアが2番手2番アラビアンドラゴンが3番手間に1番のビクトリースターでホームストレッチに入ってきました。 さあ正面スタンド前は4つの連続障害まずは水合です先頭14番ダノンゴールドダノンゴールドジャンプそして2番手にはドクター・アルキア3番手1番のビクトリースターその後はゴールデンヒーローを続いてグリーンウォールを迎えますダノンゴールドジャンプ越えましたそしてドクター・アルキアビクトリースターゴールデンヒーローさらに内にアラビアンドラゴンさらに梅島大王マイネルクレイズさあ筑作を続々と越えていきます さあ正面スタンド前4つ目は生垣先頭14番ダノンゴールドジャンプそして2番手には13番ゴールデンヒーロードクターアルキア3番手1番ビクトリースター4番手追走ですその後十11番マイネルクレイズ4番梅島大王内輪2番のアラビアンドラゴンあとは9番のトゥールモンドが続いてこの辺りが中断当選、花水系アルテミシア差がありませんワンダーバライル3番浅草ポイント後方2投目最後方から8番マイネルポルティスさあ2コーナーをカーブしてレースは2周目に入ります 向正面の3つの連続障害、先頭14番ダノン・ゴールド依然として5馬身、6馬身と大きなリードを保っています。 そして2番手には13番ゴールデンヒーローチクサクジャンプそして3番手には1番のビクトリースター外から9番トゥールモンド進出を開始して向こう上面2つ目をジャンプ超えていきましたさあトゥールモンド2番手に上がっていきましたゴールデンヒーローマイネルクレイズその後ろからあとは1番のビクトリースターで向こう上面3つ目ジャンプさあ先頭ダノンゴールドリードがなくなってきましたリードは3馬身と縮まって9番トゥールモンド2番手に進出しています3 13番番番手には1ゴーーーーールデンヒーローそして1番ビクトリースターマイネルク レズその後ろからあとは梅島大王かなりばらけてきました34コーナー中間の障害で先頭14番ダノンゴールドジャンプちょっと危なっかしい比嘉ですが超えていますそして外から9番トゥールモンド並びかけていきましたあとは1番ビクトリースターその後ろからゴールデンヒーローマイネルクレイズこの5頭が後続を5馬身ほど離してさあ最後の直線ダートコースに入りましたトゥールモンド単独先頭に変わりますトゥールモンド先頭そしてダノンゴールドそのうちに入ったゴールデンヒーロー外から追ってくる1番ビクトリースターさらにマイネルクレイズなどさあ先頭トゥールモンド リードを1馬身、2馬身、広げにかかります2番手、食い下がっているダノンゴールド粘っています内からゴールデンヒーローをぐんぐん差を詰めてさあ2番手、流れるかこの3頭が後続を離して200を通過しましたあとは4番手離れてドクター・ルキアなどさあ先頭、トゥールモンド内からゴールデンヒーローが差を詰めてさあ2頭争いだトゥールモンドかゴールデンヒーローかダノンゴールド3番手トゥールモンドゴーリントゥールモンドです2着、13番ゴールデンヒーロー3着は14番ダノンゴールド なお10番のマイネルマークが落馬競争を中止しています勝ったのは9番トゥールモンド原田一巻主2着は13番ゴールデンヒーロー3着は14番ダノンゴールド勝ち時計は3分25秒にと上がっています東京競馬第4競争障害のオープン9番トゥールモンド 集団追走、を徐々に位置を押し上げて、2周目3コーナー当て前では2番手まで上がりました。最後は満を持して突き抜けて強い競馬でした。お知らせがあります。お知らせいたします。東京競馬第4レースで10番マイネル・マークは障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて敵手が落馬し、競争を中止しました。 はい、原田一真紀州、トゥールモンド、えー、最後は3頭の、ねえー、マッチレースになりましたけれども制しました、えー、9番、13番、14番の順で入選完走は13頭という東京4レース3歳以上障害オープンでしたはじめ、えー、ダノンゴールドがレースを引っ張る展開でしたけれども直線向いてからの叩き合い障害競争でしたがもう3頭の叩き合いは非常に見応えがありました。だいぶね ゴールデンヒーローも食い下がったんですがご覧のように五5着まで点滅の状態では最初をご覧いただきましょう4番人気、5番人気2番人気の順です単勝9番 5.6 倍枠六 689.7 倍馬連9番13番 27.7 倍馬単9番13番 47.9 倍三連複9番13番14番 35.6 倍 三連単九番十三番十四番二百二十一点五倍です。確定までお待ちください。阪神。勝ちましたのは九番トゥールモンド。二着十三番ゴールデンヒーロー。三着十四番ダノンゴールド。勝ちタイム三分二十五秒二です。払い戻し単勝九番五百六十円。 枠六68970円馬連9番13番2770円馬単9番13番4790円三連服9番13番14番3560円三連単9番13番14番22150円副賞とワイドはご覧のとおりです 勝ちましたトゥールモンド父・ムータティール母・トゥーピーのフランス生まれの6歳戦場生まれしはサンデーレーシング原田和磨騎手が5勝目美宝の尾形光弘9社7勝目です。